久々のねお天気だしさあ姫団つぼみ大丈夫かなでは足利がよさこい祭りにらっしゃい、はい、お願いしますいいよー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 よきちかきか。 お客様はい、ありがとうございました<笑>